あうめえさあ今日のご飯です今日はなんとすき焼きですそれではオープンいいですねで卵を割ります だなやっぱり順番としてはまず肉だな肉ができますよあっえもある一緒にいくまそれではいただきますうーん うまいわ、すぐに食うてます。 最近はね、大焼き肉とかはねよく食べるもんですけど焼きはあんまりないなあんまりとか一回もないな 前ごめんね<笑>ちなみに昨日の晩ご飯はパスタでした私はは今ねたっぷり使ってたらパスタでもうあと一緒<笑>で ちょっと早いんだけど、しめりはないんですけどもいうどん行ってますうん ハナカナを茹でて茹で上がったらミキサーで液体にしてバーッて回してねそれスープにして食べてる人はいたんですけどもあれおいしいのかなどううって食べたことないんですよね 昨<笑>日だけがなんか UFO みたいな白い物体が空飛んでるやつ。なんかニュース見てたら小さいのもんでもないしね、何かわからないって言うんですけどね、な、うん何なんだろう 中の観測機みたいな天気や気温とかね調べるための機械を風船が引っ張ってきてるようなのが見えたんだけどそんなうですね。 ツバメが巣を尽くしてるみたいなんですよねなんかもう何回もそういう人はねプクパーテックしてるんですけどツバメが来たらヒクロがあるって言うけどそりゃ嬉しいんだけどね、うん 田、はあ、んぼ、ねね、のお供のときでしょ、そしてちゃんと崩れてするんだもんな。 今牛丼を食べる時に生卵を一緒に食べる人多いですよねもう牛丼を食べる時に生卵もやったことないんですけどうまいんでしかねやっぱりカレーとかねやることもあるんですけど牛丼はないんですよ今度試してみようかな いい感をくしゃべてたんですよそしたらボールの先っちょを返しちゃって大事っておしたんですよねなんだと思ったんですけどまあ気にもかかわらずしゃべってたんですけどそしたらねご飯見たら前歯の右側の前歯の半分が欠けちゃって半ヌになってるんですよねなんか半ヌじいさんっていうかあずき洗いっていうか みたいな感じでね、もうダサいんですけ歯医者は来月、途中に予約してあるんで、その時に診もらおうかなと思ってるんですけど。 はばれるから。うん、体勢の不足なんかな。うん、若い頃はね。二十、しっかり着すると着量に作るから、ちょっと余るんですよね。でもそれを次の日朝から、冷たいままで。 ご飯にかけて食べるのが好きで、ねうん、なんかめちゃうまかったですわもういい味出しまくってますからねうん 龙的腿很美 ほんとにもう鍋の時は必ず春菊を食べたいというくらいで春菊があればね一つ勝ちますね、うんうんうん から暑くなるんで鍋物とかあまりねする機会はないんですけど今日はとりあえず食べ納めかなっていうところなんですけども、うん、今日は暑くもなく寒くもなくちょうどいい感じですね風が気持ちいいし。 し い, といい気持ちになるんですけども、かなバイク乗ってて、自分が風邪になったような、錯覚を覚えて、友達に、俺今日さ、風邪になったんだよ。風にひいとか言って、風にしたのかというような、オチはないんですけども、風。 自分も風になったらよバイク乗っての地か床だなっていう、そんなこと友達にね、言たんですけども、何なんで風になるのか、今の僕の科学では分かんない。今思い出したら恥ずしいですよ。6時になってきましたからね。その時学生食堂の 食で飯食いながらそういう話したんですけども、友達なんてそんなこと言っても誰も聞いてくれずに、僕が食べたそのうどんの巣具をね、お茶まがけにそのうの巣具もあっていいかって言うんですよ、ああ、いよいよ。それをごくごく飲み出したんですけどもね、な<笑>の話も聞きたいてです。うどの巣具を狙、ね、っていたという、どっちもどっちやな。 しまゃ あ, あもう本当にあよ白菜の切れ端がちっとじゃねえ本当はここで締めのうどんにぎさえとこなんですけど初めからうどんが入っちゃんでね。 このつゆもねごくのみたいんだけど確かに塩分かせだなおいしかった、うん、まあねつゆの最中ですけどもまあ暑くなったりしますのでお体を気をつけてそれではお疲れさまでした